はいどうもこんにちは、えー、v c p の補助です。あどうも v c p のダーマスです。v c p のミクタンです。ですねあの、はい、今回二回目なんですけど<笑>はい、はい、あの前回、はい、コーヒーでやったんですけどあれあの正直難しすぎてですね4回しましたよという話で<笑>今回あの私が簡単なものを持ってきましたありがたいです。 で今回ちょっと、ね、マジック的なものを皆さんにお見せしようかなということで、ねマジックはい、こちらにもう物が用意してあるんですけども本当はここを見せたらダメなんで、ね、<笑>やらない と, そうす、ね、と驚きが ね, そうねじゃあちょっと二人きりは取りしていてきたいといますじゃあちょっと俺一人でネタを仕込もうと思いま す, <笑><笑>お願いし ま, す<笑>まずここに水酸化ナトリウムね用意してあるんでまあちょっとこの。 グラスの方にささっとねほい入れますで水をちょっと加えて溶かしておくこれが重要っすからね大事なポイントで、はい、じゃあ次にフェノール2ンを入れるんですけどまあこれ、ね、今水入ってるんですけど、まあ、このボトルちょっとねあれかもしれないですけど赤ワインのボトルを用意してますでもまあ透明なんですけどねこれがちょっと重要なポイント 赤ワインのボトルを用意してあってここの水にね目のうの2人にちょっと加えておきますたっぷりの方がいいんでこんだけ入れればいいかな準備は整いましたじゃあお二人を呼びましょうカモンカモン2人<笑>来てくれたまえまたしてもらうのも知らないダマスです で今あのネタの仕込みがね完了したので2人を呼んだんですけどまずここに、あのー、白ワインがある白ワイン赤ワインのボトルに入った白ワインよねめっちゃ透明です透明だ ね, 白, 透明ねそう白は透明だからあそんなもまあワインといえば、うんあのー、白じゃないお<笑><笑>確かにパッと思いつくのは赤いじゃないでか白かって言ったらやっぱ赤じゃないか な, と, かてら な, いかなということでやっぱね赤にしていきたいんだよね 赤にしていきたい。していきたい。そう、まあ、マジ、あの超能力を私は持ってるから。<笑>一瞬で、この白ワインを赤に変えてみてみましょう。マ<笑>ジ、ね、で。まあ、その前に、じゃ、ちょっとね、あのう、まあ、グラスを持ってもらいたいんだよ、ねあ任せで。手袋。<笑> 何<笑>やばいやつこれ。私, 白いんだよ白私白い、白ワインが危なかったら<笑>もう全国の店から白ワインがなくなります。<笑>じゃあんで手袋す<笑><つ><笑><笑>、まあ、ること、まあ、ううですか よ、うん、<笑>よし準備、OK OK、ではよく見てもらいいねそいい、ね<笑>いいね、のいいねフルジョワの。 揺らすことかたねないってあんだけ言ったけど、うんまあ、種があったよっった。<笑><笑> まあね、あの実は、こっちは透明な液体の方には水なんだけど、その中にフェノールフトリンね、こっそり仕込んでおいます。でもう一つ、こっちはグラスの方にはあの水酸化ナトリウムをちょっとね、溶かしておいたんです、ね。あれやん。<笑>割り劣りに種も仕掛けもあるし、<笑>実は、ね、<笑>そんなもん持たされたよね。<笑>僕だからあの手袋です。水酸化ナトリウムはねあの、塩基性じゃん。 塩基性じゃんっていうか、なんか塩基性って書きたくなっちゃうんだから。<笑>なん か, なかった塩基性か、アルカリ性かみたいな。ちょっと頭良さそうに い,、うん、かっこいいし、塩基性ね<笑>まあここに置いてある、うんうん。で、これの塩基性が、ね、あの、透明な水ねベノール2人と反応して、赤くなったよって。だけの話です。<笑><笑><笑><笑>っていう、うんうん、あの、種 マジックでしたっていうことで。なるほどね。でまあ、あのここに今実物はないけど、もしここにね、白ワインがあったら。明らかに、本当に透明度がい。まあだいね、<笑>違うから、あっちょびすんも。ね、<笑>まあ、わ、ま、ン、ま、ちゃん分かったかもしれないよね。<笑>これ嘘じいです、ね、か、ね。<笑>まあっていうね、実験です。なるほど。というわけで、まあそのフェノールフタレインと、まあ水酸化ナトリウムを使った、ちょっとしたマジックを今日は。 見たしてて持ってきまたに比べとかすんだけどでも確かになんて手軽かも、ね、はい、はいます、そんな感じですね。頼むかはい <笑>面白いの期待しやすい、はい。<笑><笑>はい、ということで、今日はね、ここら辺ということで。はい、はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>さよな ら, ら。<笑>